皆さん、こんにちは。星ラ写真家、タイムラプスクリエイターの成澤宏之です、えー。今日の動画はこちらですね。引き続き、ホ星ラ撮影塾の DVD ですね。ここに収録されている動画を、えー、ご紹介したいなと思います。え今日がですね、えー、ステライメージを使った加算平均合成の方法っていう動画ですね。前回紹介した Photoshop での加算平均合成。あ、できるのねっていうのは分かったと思うんですけど、これやってみると結構めんどくさいじゃないですか。それが、 ステライメージだとワンククリックでいいけちゃううううっていう、まあ、そういう動画になりますこのステライメージっていうソフトはですねアストロアーツっていうですね日本の会社がありまして天文雑誌の星並とかを出版されてる会社なさんなんですけどもそこで作ってる日本製のソフトウェアになります一応リンク先貼っとくんで興味のある方は是非ご購入くださいアドビのフォトショップって結構使ってる人多いと思うんですけども、まあ、こういう天体写真専用の画像処理ソフトに手を出すとですねまたさらにこういろいろ 世界が広がるのでこちらも合わせてご紹介したいなと思った次第でございますそれでは早速動画に行ってみましょうどうぞ はい、続いてご紹介するのがステライメージという、えー、天体写真用のソフトウェアになります、えー、先ほど、えー、Photoshop を使って、えー、加算平均合成のやり方をお伝えしましまた、えー、写真というのは基本的にこうランダムノイズが出ます、えー、先ほどみたいに同じ構図で何枚も撮っていたとしても1枚目2枚目3枚目には別々のところにノイズが発生しているんですね なのでそれを平均化することで、えー、ザラザラだったノイズがサラサラになって一、えー、個一個尖っていたノイズが、えー、目立たなくなるっていうのが重ね減減防線の、えー、メリットでしたでさっきのフォトショップの、えー、やり方ですと枚数が多くなると結構大変なんですね位置合わせとか不透明度の変更っていうのは大変なのでこのスライメージというソフトを使うと、えー、ワンクリックで それができちゃいますっていう便利なソフトなので、えー、これをお見せしたいなと思います。でまず起動するとですねこう、自動処理モードと詳細編集モードっていうのが2つありますので、自動処理モードですねす。これがコンポジットをする画面になりますね。で、まあ、えー、いろんなこう難しい聞いたこともない言葉がいろいろ出てくるんですけれども、ひとまず、えー 加算平均合成のところを説明したいと思います。このライト画像を追加っていうところをプラスして、さっきフォトショップで、えー、読み込んだ画像ですね。同じく読み込んでみたいなと思いますで。今読み込んでますが、実はさっきですね、処理した、フォトショップの方で処理した写真はですね、えー、飛行機の軌跡とかが写ってるやつを全部抜いてました。えー、例えば、えー、千葉県とか、 山梨ととかでで撮影している飛飛行機はよく飛ぶんですねなので写真の中に飛行機の軌跡とかがよく入るんですけども、えー、それを、えー、さっきは使わずにやってましたまあそれが、えー、平均加算平均合成した時に、えー、その軌跡もちゃんと合成されちゃうからなんですねなんですけども、えー、とこのステライメージの場合はそういう飛行機の軌跡とかをまず排除してくれますし えー、色の違う、えー、画像を、えー、コンポジトしたとしてもある程度こう、えー、調整してくれるという機能がありますで今これ読み込んだんですけどもちょっとこれもやめやしてるのはロー画像なので気にしないでください、えー、ここ一番上のものが119秒84秒200120秒120秒、まあ、ここからは120秒で撮影してるんですね、まあ、最初の2枚はこれ露出どのぐらいにすればいいのかなって 多分探ったんだと思うんで、これは露出蓄積の力で排除しておきます。こチェックを外します。で、ここから、今、ライト18分の16ってありますけど、ライト画像っていうのは、コンポジットを加算平均合成したい画像ですね。この16枚のものをコンポジットします。ここをコンポジットにして、色調整に、まあ、今クリックしますけど、まあ、このままにします。で えー、方式にいろいろあるんですがこのシグマクリッピング加算平均シグマクリッピングってやつが飛行機の軌跡を消してくれる加算平均合成ですでこの自動位置合わせ回転を計算にチェックを入れて実行を押しますはいこれ今、えー、コンポジット中でが加算平均合成中ですこれ結構時間かかるので枚数が多くなればほどうこれ時間かかりますここれはこのまま、えー 作業を終了するまでちょっと待ちたいと思いますはい終わりました今ですねこれ今コンポジット済み画像っていうのがここに出てますけども16枚の写真が火山、えー、平均合成された状態のものがここに今ありますなのでノイズがさら消えてサラサラになってますねこういうふうにですね今 だいたい15分ぐらいかかったんですかね。かかったんですけども、えー、さっきまでその、ちまちまと1枚ずつ、こう、加算平均を接するときに、えー、っと、不透明度を変えて位置合わせをしてって、いちいちやったやつが、こういうふうにここに写真を入れ、取り込んで、クリックすれば、もうこれでコンポジトが完成してしまうということですね。非常に便利なソフトウェアです。で、まあ、ここからですね、実際私がやるときは、 あのー、画像調整パネルっていうのがありますので、これをクリックすると、えーまあ、今、この横構図で撮ってますけどね、あの縦構図の写真ですけど、まあ、横にしてるやつなんですけど、この中間調っていうのを深めていくと、ですねこういう風に淡いところが出てきたり、あとカラーでちょっとグリーンが強くなってしまったので、緑に向こうかなとか。 でカラー強調っていうのをするとやっぱりサイドが上がります。でやっぱり天体写真の専用のソフトウェアなのでやっぱりこの辺のですねノイズ提言のかかり方とかはやっぱ普通のいっぱいの写真用動画は違ってかなり繊細にかかりますですね。で、えー、と私はですねここから、えー、実際にえっ、ー、と、えー、名前を付けて保存で TIFF、えー、TIF 形式という形式で保存をしてえそれを追加で Photoshop で、えー、調整をかけていくような感じでやっています、えー、今名前を付けても保存になってますけどはいで実際まあちょっと今デスクトップに入れますけどもここで t i f f ァイ e っていうのにして、えー、保存します まあ、JPEG よりもですね、会、え、長、ー、が広いので、あのー、画像の劣化が少ない形式で保存して、まあ、それをまた Photoshop で取り込んでいるというような作業をしています。まあ、このままですね、実は、あの、ステラーイメージも、えー、別の、えー、画像処理というのは、実はどんどんどんどんできるんですけども、えー、こういうふうにですね、別の画面が開いて、いろんな 画像処理ができるんですけどももう果てしなくいろいろできることがあるので、えー、ここから先はちょっと割愛したいと思いますでは、えー、加算平均合成のやり方ですけれども、えー、このステライメージを使うととても簡単ですよというご紹介でございましたはいお疲れ様でございます以上でございます、えー、今見せた動画は本当にステライメージの加算平均合成のところだけなんですけれども めめちゃめちゃゃ深いいソフトででですすもっととろんんなことができるんですよねだからこれをきっかけにステライメージ学んでいって天体写真の画像処理に活かしてもらえるといいかなと思います昔私が天体写真始めた時ってこのステライメージのチュートリアルってめちゃめちゃ少なかったんですけど今ですねいろんな YouTuber さん天文系の YouTuber さんがこのステライメージを使った画像処理のハウトゥーっていうのを公開してくれてるのでだいぶね えー、見やすくなったかなって思いますね。で、残念ながら、このセライメージはですね、Windows のみ対応となります。Mac を使ってる人はですね、スターリースカイスタッカーとか使った方がいいのかなまあ、a s t r o a さんのソフトではないんですけどね。スターリースカイスタッカーというその3000円のソフトが、Mac で使える加算平均合成のソフトなので、まあ、それ、リンク先一応貼っときます。まあ、それもご活用いただければなと思いますね。 はい、それでは今日の動画はここまでになります。えー、もうちょっとで、えー、この、ホジラ撮影塾の DVD シリーズが終わりますので、もう少々お付き合いください、えー。それでは次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。バイバイ。したっけねー。